ははい皆さんこんこにちはにまるさんです最近出してる動画でトレックのエモンダ ALR アルミフレームで超軽量バイクを作りますみたいな動画で最初出したんですけども超軽量バージョンでのインプレはしたんですけどもエモンダ ALR 自体の本来のインプレっていうのはちょっとちゃんとしたかったんでコンポの方をフルデュラエースにして、まあ、ホイールとかもいつも使ってるロバールの CLX64 っていう、まあ、エアロホイールですねそちらをはめて3回ぐらい乗って合計で、まあ、2 0 0キロ弱ぐらい乗ったんでフレームのインプレーをしてみたいと思いますコンポはデュラエースは他のいつも乗ってるのでも使ってますしホイールはトレックのマドンだったりとか S ワークスのターマックなんかでずっと使っているホイール同じホイールなんで、まあ、純粋にフレームの違いが。 わかかるかなとということでちょっと乗ってみた感想を言っていきたいと思います。コンポをディライエースにしてホイールの方も、まあ、ロバールの CLX の64にしたってことで重さ的には7キロちょっとぐらいのところペダル込みで7キロちょっと超えるぐらいのところ。 に落ち着きましたまあそれでも結構軽いと思いますけども最初に乗り始めの感触なんですけどもあの超軽量バージョンの時と比べるとやっぱり、えー、まあ、重量が多少重くなったっていうこともあってあのこぎ出しの軽さとかハンドルのクイックさとかそういうのは。 えー、まあ、なくなって、まあ、割合普通の乗り出しみたいな形にはなりましたでハンドリングがまあほんとクイックだったのは多分、まあ、タイヤとホイールがすごい軽いのだったんでそちらの影響がすごい大きかったのかなと思ってますなんでまあ普通にまあクイックさとかはなくなってまあ乗りやすい普通の、えーまあ、優等生的なまあ普通というとちょっと 聞こえが良くないんですけどもい い, 方いい意味での普通というか変な癖がない乗り味に戻ったというか、まあ、それが本来の乗り味だったと思うんですけどそういう感じで、まあ、変な尖ったとこはない乗り味になっていました巡航なんですけども、まあ、ホイールがエアロホイールっていうこともあってやっぱ普通に速く走れますね風のの影響がなければ、まあ、30キロ後半ぐらいの 367ぐらいでスピードを出して維持できるぐらいですね巡航、まあ、速度なんで平均速度ではないんで、まあ、平均速度になるとまあ30キロいくかいかないかぐらいの走りにはなるんですけども、まあ、あの直線をある程度の時間走るっていう巡航速度でいうとまあ30後半ぐらいのスピードで。 走れるんでトップグレードというかハイエンドのカーボンホイールと比べてもまあ遜色ないような走りかなと思いました巡行のほとんどはホイールによるところが大きいんで実際はまあホイールの性能 が締めてるとは思うんですけどもあまりにもそのフレームの方が柔わかったりまあペダリングの力がちょっと逃げちゃうようなフレームだとまあそうは言ってもやっぱりスピード落ちちゃうと思うんですけどそういう意味ではあのハイエンドフレームと比べてもそんなに遜色ない感じで順庫できたかなと思います下りもまあ安定してるというかそんなに別にあのハンドリングもまあ安定してたしそんなにその まあ、下って怖いみたいな反挙動とかはなかったんでまあ普通にいいフレームかなと思いましたまあそんなに急じゃない上りだったらまあ 4%5% ぐらいまでだったらあんまりその坂を感じさせずに上っていけるというか結構あのすっすっと上っていけるんでまあどっちかっていうとやっぱり。 あのヒルクライムの方がちょっと強いかなっていう印象はありましたでアルミフレームなんでやっぱりその結構距離走った時にはまあ振動はちょっと気になるというか振動による疲れというかその手のしびれとか痛みとかがちょっと出るって言えば出ますねあのカーボンに比べると特に、まあ、他で乗ってるのがトレックのマドンナインっていう、まあ、すごく乗り心地のいい えー、ロードバイクに乗ってるんでそれと比較しちゃうから余計に気になるのかもしれないですけどやっぱり70キロ80キロ超えたぐらいの、えー、走りになってくるとちょっとハンドルの振動みたいのは感じるしまあそれが蓄積されてまあ何て言うんですかねその手のしびれというか手にダメージがくる。 みたいのはちょっとあり ま, す、ね、まあその走り自体でこの硬さを感じることはそんなにないんですけどやっぱりその振動が体に蓄積されていくっていうダメージみたいのは多少ありますねカーボンフレームに比べるとそこが唯、ま、一、あのデメリットぐらいの感じですかねスピード的には全然普通のハイエンドフレームと比べても遜色ない走りは多分できますしまあおそらくその下手なカーボンフレーム 安めのカーボンフレームより、えー、早く走れるかなっていう気もしますというか多分このエモンダ ALR から例えばステップアップして19ぐらいのカーボンフレームを新たに買って乗り換えたとすると。 正直言ってあんまりグレードアップ感感みたいいいななのはは走りででじないかもしれないですねで今回のエモンダー ALR はあの溶接の部分特にト ッ, トップチューブのところ溶接の部分がすごい滑らかになってるんでアルミでやっぱり見た目でどうしても溶接のとこが汚くてそこがやっぱりカーボンバイクと比べると高級感に欠けるっていうのがあったと思うんですけども。そこのの意味では今回の ALR はトップチューブのとことかの溶接がすごい綺麗なんですそこのクオリティの差もうあんまり感じないんでまあ全然そのカーボンバイクと の, その引けを取らないというかそのまあこっからグレードアップするってってやっぱり。 その中級カーボンというよりもう1つ上のやっぱフラッグシップ級のものに変えないと良さが分からないかもしれないですね。エモンダ同士で比べるんだったらエモンダの ALR から SL にしても多分あんまり良さが分からなくて SLR まで行かないとえちょっと違いが出ないかもしれないですね。ただまあエモンンダの SL とかでもやっぱりカーボン の良さみたいな多分出ると思うんで乗り心地っていう意味ではやっぱりそこは差が出ると思うんでスピード的な差が出なくてもまあ乗り心地の面でカーボンの方がいいってい人はもちろんそちらを選んだ方がいいと思うんですけどもアルミでも全然普通に乗れるかなっていう感じはありますやっぱりそのコストパフォーマンスっていうのはすごく良くてアルミだったら1つ上のコンポ例えばアルテングラとかでカーボンの105と。 えー、同じぐらいの値段で多分買えるような価格設定になってたりするんでまあそういう意味で言うと。 ままあコスストパフォーマンス的には優れてるかなと思いますでまあ乗る人が本当若い人とかだったらその乗り心地みたいのも多分体力的なというか若さ的なもので全然カバーできると思うんでもうやっぱりもうその辺はもうコストパフォーマンスで選んでもらってもいいのかなと思いました僕みたいに結構年が上がってくるとやっぱり乗り心地っていうのは結構重要な要素になってくるんでまああの本当 長く乗りたいんだったらそのエモンダみたいなよりドマーネとかマドンみたいな乗り心地のいい方をままあ、ま選びたくははなってしまうとは思います、まあ、結論から言うと、えー、エモンダの ALR は、えー、上の方のモデルと比べても遜色ない走りはできますし、えー、特に尖ったとこはなくてあの癖がないんで乗りやすいですね。 何か一つがすごい優れてるみたいなちょっと感じないんですけども全部が高い次元でまとまっててほんと乗りやすいですねまあ一つだけ欠点を言うとやっぱりアルミバイクなんでちょっと乗り心地のところはカーボンの元に比べるとちょっと悪いというか振動がやっぱり来るんで長時間乗ってると手とかお尻とかダメージが蓄積されて疲労感が出る可能性がありますねでもまあ総合的に言うと まあ、値段も安いし、まあ、最初に買うモデルとしてもすごくいいし長く乗っていけるし、えー、いいコンポいいホイールをつけていけばいい走りもできるし、まあ、メインにもなるし、まあ、トップモデルとかハイエンドモデル持ってる人のサブバイクなんかで通勤、えー、に使うのなんかでもすごくいいバイクだと思いますこれは非常におすすめできるバイクだなと思いましたいかがだったでしょうか今回は、えー、トレックの エモンダ ALR のインプレッションをしました今後もいろいろ企画を考えてますんで楽しみにしていてください是非チャンネル登録お願いしますそれではまた